どうしたの、親愛なる加入者と視聴者。マミクニ無双8エンパイアの私のレビューへようこそ。これは、自分のキャラクターでエンパイアモードを一度終了した後のことです。簡単に言えば、人気の無双シリーズの今回の記事では、DW9 を使用できますが、以前のゲームのマップ形式を使用しています。それは正しい。これ以上オープンワールドはありません。まあ。 あなたが散歩モードでリラックスしていない限り、すべての役員には、特定の、一般タイプが割り当てられています。それらは歩兵犬のアイコン、射手、弓のアイコン、騎兵馬のアイコンです。ただし、そのシステムは、DW9 モバイルで使用されているものと同様に戻ります。従って、文字タイプを選択するときは注意してください。エンパイアモード、ゲーム内で、 コンクエストモードと呼ばれるは、本質的に世界を征服するためのものです。しかし、ゲームをプレイするすべての人に警告があります。モードの政治段階で物事を処理する方法に注意してください、つまり、常に敵軍との戦いを選ぶとは限りません。それはあなたの食べ物を排出するでしょう。右上の餃子アイコンで表されます。あなたの王国が大きくなったときにあなたが壊れてしまうことを望まない限り。 あなたの王国が侵略または防御をしているときはいつでも、すべての将校が最大の力を持っていることを確認してください。あなたが戦っている場合、敵はあなたの攻撃でひるむことはありません。再生可能性の観点から、コンクエストモードとゲームのプレイ方法に関するチュートリアルのみがあります。しかし、後衛が後の帝国か次の帝国のどちらかでフリーモードを追加することを期待しています。よくわかりません。 私は光栄で働いていませんねですから、このコスチュームは初め中括弧ゲームを挿入終わり中括弧に入れますかのような質問をするのはやめてください。私の答えは、監督とプロデューサーに質問してくださいです。少し話題から外れてすみません。全体として、編集モードのカスタマイズの量が非常に多く、キャラクターのアクションが全体的な個性をどのように形作るかについて、このゲームをおすすめすると思います。 ご覧いただきありがとうございます。動画を気に入って、ベルを鳴らしてチャンネル登録してください。私のアップロードを見逃すことはありません。次回まで。